承知いたしました。ありがとうございます。えー、では、えー、幹部の自己紹介をさせていただきますが、その前に1点だけお願いがございます、えー。本日この場、会社内含めまして、えー、録音の画は、えー、ご遠慮いただきたく、えー、どうぞご相談よろしくお願いいたします。えー、と録画までするつもりはないんですけど、なぜ録音していけないの？この会議をしないですか。 こ, こはあのごいいただきたいいます、うん、いや、事前にそれ聞いてないんですけど、だって、そのなんていうの局長が正式にあのお会いになるんですから、別に不用意な発言もないでしょうし、なぜ録音できないのか理解できないし、録音させてもらいたいと思います。 あの先生の言葉よくわかりますが、あの本日については録画をお控えいただきたいということでよろしくお願いいたします。いや、録画は使いますよ。録音もあのお控えいただきたいということでよろしくお願いいたします、はい。理由は、庁舎の管理上の問題でございます。どういう理由ですか庁舎の管理上の問題。管理上の理由の中身を教えてください。庁舎の管理上の問題でございます。わからないよ、それじゃあ。はい、何言ってんだよ、おいます。どういう態度なんだよ。ここで人を死なせといて何言ってるんだよ。 を割ってもいくらだと思ってたけど、問われてくるか。まあ、それは、主任 の, の,、まあ の, の問題ですけど、沖縄は、生の問題でございますので、なぜこのい題なのから理由を教えてください。当社の管理上の問題でございます。管理上、どういう問題が生じるかを言えば、それを聞いたら納得できるかもしれない。 ちゃんとやましょうか。庁舎管理権をご理解いただければ、それはわかります。庁舎管理権があるのは知ってますよでも録音できないような具体的な理由はないんじゃないですか？って聞いてるんだから、誠実に答えてください。こうん、ういう形で説明させていただきたいと思います。でもね、事前にね。それ言われてたらこっちも検討した上でまあ、それでも合うのか、そういうことだったら合えないっていうのを検討できたんですけど。 事前にもお話しなかったから、事前に言われててこっちが約束してたらしょうがないんですよ理です、ね。理解はできませんが、時間がもったいないので、じゃあ行きましょう。 日本に関している方は、メモを取り組むわけですよね。そうしますと、不正確なメモが出るよりも、あの、日本の方が逆に正確でいいとはないかというふうに思います。すい。ごめんない。ごなさい。ごめんい。ごめんない。ごめい。ただきたい。と思い。ますんなから言われてさい。んなすか録音んなさい。なんてそれなさいよ。ごめんなさい。さい。よそしたら本ごに電話して 交渉しますみません、こちらとしては、録画録音すべて含めて、えーと、遠慮いただきたいということで考えておりましたし、あのその旨を伝っているかと思っておったんですけれども、あの先生方がそれだけ強い希望を持たれているということであればあの、私としても考え方を変えて、です録、ね、音のほうがお認めするということで、あの進めたいと思います。 はいちょっとよろしくお願いいたします。 うございます審査管理官の瀧田と申しますよろしくお願いします。 ますばしくお願 い, しますのっていたではまたのす。冒頭私の方から何点かお話したいと思います。 まず今回、上島さんがお亡くなりになった件についてはです、ね、えー、私、特徴として大変重く受け止めております。 その上でですねあの、ご遺族の皆様におかれましては、皆様の審判とか疑問とか、いろいろとお持ちのことと思います。他方で、えー、私どもですね、今、まさにその事実関係ないし、私ども名古屋通常国代理管理局の対応方針ないし、対応が適切であったかという適正性も含めまして、現在、 本庄において調査が進められておりまして、私どもはその調査を受けているんでございます。したがって、あのその調査がまだ済んでいない段階 で, です、ねあの、私の方から確定していないです、ね、不正確な情報に基づいて、いろいろとご説明するのは、あの私どもの思いではない、このように思っております。<笑> 最後の1つは、あなたがいるの 私ども誠実に本日は対応していきたいと思っておりますが皆様が知りになりたいことについてです、ね、ご説明できることから得られてくるということについては皆様方のご理解を賜りたいと思います。 とおししり、現在、本庁においてですね、本庁というのはあの霞ヶ関にある出入国在留管理庁本庁でございますが、本庁においてですね、現在、最終の報告に向けて調査を進められているものと、私ども承知をしております。 したがってですねあの、皆様がですね、いらっしゃる間に、はご滞在中にですね、その最終報告が出来上がるかと言われると、私どもは正直言って分からないんですけれども、少なくともなかなかあの間に合わないのではないかというふうに聞いております。 しかしながらあの、その報告書ができたあたってにはですね、在日本スリランカ大使館を介してですね、皆様のお手元に届くように必ず取り計らいたいと思っておりますし、そのように本庁にお願いしたいと思っております。 またこの報告書については最終報告については副だぎ人の皆様にもですねあのしっかりとお渡しするように本庁にお願いしたいと思っております。た ま, すた ま, すまたあの事前にですねえっ、ー、とご要望をいただいているですねあの収容所のですね石嶋さんがいらっしゃったお部屋のところに訪れるというお話なんですけれども。 私どももご遺族の思いをですね真摯に検討いたしまして、ですねあのご遺族の皆様のみということで、通訳の方も申し訳ございません、通訳の方はこちらで用意させていただきましたので、ご遺族の皆様のみということで、あの収容所のおの部屋にですねご案内する用意はあるということを最後にお話いたします。以上でございます ちょっと、こちらも紹介したいと思います。えっ、ー、と、まだ、リゾックのワイオミさん。<笑><笑> 妹さんですね、あの、ウ シ, シさんが長女で、次女が、えーとうんえー、とワヨミさん、三、え、女、ー、のえー、トンニマさん、えー。で、ワヨミさんの夫の、えー、だってお名前ともね、でチャーナルさん。 でえー、と私と駒井弁護士は代理人です。それで、えー、加藤弁護士が副代理人という形に今なってます。<笑>代理人の弁護士の言いです。代理人の弁護士の駒井です。よろしくお願いします。副代理人弁護士の加藤です。よろしくお願いします。 先生だったお二人はもうでは直接代理人ケアをされている、はいはい、ということです、ね、あの、はい、そうです、ね、えっとねあこれを出してなかったかなあの最後に名古屋入会に送った段階ではあの副代理人だったんですね。あそうです。紹介パ言ってごちごえっと幼なじみででさいえっとでで、えっと、今でも代理人えっと当初から代理人だったあのえー、万時さんです。 当初ですね、ワンディリさんがお母さんから代券を、あの、委任状をもらいで、私たちは副代理人として行動していました。でその後、原発が取れたので、えー、今、私、小前弁護士、高橋渡弁護士が、直接、あの、委任状をもらって代理人になっています。で、他と弁護士はじめ、他に副代理人が数名いる状態です。みなさん、こには。小学のみなさん、よします。 で最初に今、局長からあのお話がありましたけど、多分言いたいことがあると思うので、岩井さん と, いうとは何、い、に使われるかのようないとがあります。 マスクで行くときは、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなアはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはをなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなはあたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ 私はそれを見つけたんそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それをたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見んけたら、でれを見つけでら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見マイたら、それを見つん。たっそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つったいそれを見つけたら、それを見つけたら、それで見つけたら、それ はい、で、私たちはスリランカ、スリランカ、おいしい国で私たちをお金ない国やからこういう対応するんですかと、はいって言う感じ、ね、で、中華告書にある書いている、多分ん載せると思うけど、助けられたのになんで助けられたかって質問してます。はいあはいあ マーシャでかいなったらきんピアナ、リポートテークアウトサンリポートキスマリアカムウェアランヘン、iment アウトリアキャン。アニテークアピメヘンのボタ m アップダークアドフポート。アピアナファパアピアヴィエンティエンティエンティエンテ a エンティエ a ティエンティエンティエンティエンティエンティエ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 ボーバーカラーキーの子供です、ね。オーバーランド、オーバーランド、オーバ a ランド、オーバーランド、オーバ s ランド、オーバーランド、オーバーランド、t ーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オー t ーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーランド、オーバーバーランド、オーバーバーランド、オーバド、オーバーバーランド、オーバーバーランド、オーバーバ 私のお姉さんが、みんなでわかるでごたいまして、おなけどでも、入んなにするだけから、もし病ゅしたらね、ぎゅるにするたり病院で。 治療したりね、なんでしなかったってそれはできたのに、できたのにお、私のとしできたに、たのってのことはでたののことはできのに、私のことはできのに、私のこりまわせでのできののことはででなかったえ、に、れとないでなかったのことは、ね、的に、とのは、 私は15歳の時に、私の時に、私は15歳の時に、私は15歳の時に、私は15歳の時に、私はに、私はの時に、の時に、私に、私は15歳の時に、私は15歳の時に、私は15歳の時に、私は15歳の時に、私は1歳の時に、私は1歳の時に、私は1歳のの時に、私は1歳の時に、私はの時に、私は1歳の時に、私の時に、私は1歳の時に、私は1歳の時に、私は1歳の時に1歳の時に、私は1歳の時は1歳の時にに1歳の時に、私は1歳の時の 一月から病気のことを分かっおって、1月から病気のことを分かっておって、なんでその先と同じ、なんで治療しなかったか聞いてますね。あとは、あの、そのよう な, なんで、あの、お医者さんでも全然関係ないお医者さんに見 せ, 見せてるって言ってるんですね。あの、精神科学で言ったり、あの、なん精神科 と Disseying、れなん何でそっしょう パリシャーからレベルエビー・ラピアナ、アウラ、ネケル、ファッション、ネケル、エピアピア・マタハリアマーリ、マン・ミブルマンケが i ーンネケル、エピアナ、エピアナ、エピアナ、エピアナ、エピアナ、エピアナ、エピアナ、エピアナ、エピアナ、エピアナ、 私はあ伝ているにて、ね、あの訴えノニ、センにウッタゼノニファミニー、センゼンタイオセコナジニでイカイダウニステネ。センゼキイのカイウニン、センゼンのに、それ全然対応してくれないエ書いてあるカ、イカミニスニアカウンドフルワン、サムエアペアカウエアラタペアカウエアラタペアエアラタペアカウエアラタペアカウエアラタペアカカ ていたの私のなの私のないかからたことは誰だ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 あとですね。あ の, の, の, の, の CCT の, の映像、あのって全部全部なんで見せ な, 見せないのっっってて、ててて聞いい私、ね、私たたちちの家族やから、みんななにに見せんくっても、はは、ださ言ます。 では、ここで見てみましょう。<ス pulling> <bom |ja|> えーとですね、そのえ映像に映像のことで、入館がやましいことなかったら何でもいいじゃないのって。で、最初は、あの、多分大使館からと思うけど、全部ど、この子に見せてくれるってあの言われたみたいですね、あの、彼女たちスリガンカーをていに言ったるので、今、んでこれから知らって、あの、入んでこれからのって言ってます。 オーバーランド、アメリカ、ウェネバー a ィング、ウォーバーテ a ング、ウォーーバーバテング、ーバーーバーーンーーバ でそれは言いますね。あのスイランカみたいなものが欲しい国だから、そこんな感じ先に同じこと言ってるんですけど、こういう対応するんですかアメリカみたいにね、あの発展 の, の, の, の, の, の国みたいなことなったらね、こういう対応したんでしょうかって言ってます、ね、あと、日本人が我々のスイランカの国に来て、あの、こんなことになったら、みんな黙っているんですかって、あの、何あの、その、簡単に終わらせるんですかって、そういう話って言ってす。 シュランカーがキューラテクス、サマーにアンティブリポートがパンデ、エクサカーレキャメレー、メッセルーディアス、アプリカニワリ<の> <�éri> <音声><音声> 私のことのことことは、私ののことは、私のことは、私のことは、私ことで私のことは、私のことは、私のことは、私のここんな私のことのことは、のことは、と の, <笑>のことは、私のこことは、私のこことととのののこ 今の皆様の声はしっかりとあの私、承りました。しっかりとお聞きいたしました。あもう一回あの繰り返しになりますがあ、私ども、それから私、局長としてですね、今回、栗島さんが亡くなりになったことは大変重く受け止めております。いやそれだけです。すいえ、あのよしですあか。はい あの、すみません、通訳さんがいらっしゃるのであ、はい、あの、一、一つ、あの、最後にう私、次上げた時には以上ですと申し上げますので。はいはいはいはい、えい、ー、その上でですね、えー、冒頭にも申し上げました通り、私どもは、最終報告書、ないし、中間報告書についてもですね。その報告、あの、その報告書、発生している立場ではなくて、調査を受けているんでございます。あの、共感が大きい、あの、お持ちがいる。 なんでそんな時間かかってるんですかすみません。しかたって、そこの点については、はい、私の方からお答えするわけにはありません私。私、自分で作っているわけではないので。ああはい、で は, いいはい。はい、はいはい、わかります それで私どもはあの先ほどお話ししましたとおり、えー、調査を受けている意味でございますのでまだあの調査の内容について事実関係がどうであったとか、えー、名古屋に出入国在留管理局のです、ね、三島さんに対する対応が適切であったかどうかということについては今まさに調査が進 め, 進められているというふうに私ども承知しております。 したがってあの先ほど申し上げました通りまだ私どもの方では事実関係についても対応方針についてもどういうことであったのかというふうにあのまだ皆様にお示しする材料がないという状態でございます。 ということでですね、あの本日その、私どもがまま全然情報がないというわけではないですけれども、正直なところ、まだこれが正しいというふうに確定をしていないし、そういった不 正, あの不正確な段階で、 私の方からいろいろとご説明するのは、えたいといとうふうに思っております。それからあのビデオメイについてですが、皆様の思いをしっかりと受け止めてですね、検討してまいりました。しかしながら、 やはりご安点からビデオを解示することをお示しすることはできないという結論に達しております。すいません、どこで出さららないと言われているんですその。 ビデオについては、結論はどこの名古入館としては私どもとしてではです、ね、しっかりとこの件については、あの私どものみならずですね、出入業会の幹事長、はい、本庁ともしっかりと相談をしながら、はい、進めてきております。ですから、本日お示 し, しないということについては、あのそのへあの相談の結果だというふうに考えていただいて結構でございます。はいあ ビデオはどこにあるんですはるのかというかつまり、えー、ビデオを開示しないということを決めたのは、今日はあの名古屋入管であると、もちろん本庁と相談をしたということなんですが、本庁がビデオを見て、不、えー、安定の理由があるというふうに判断したんです。 その辺についてはちょっと何とも申し上げられません。はい。いずれにしも、あの本日私からお話しできるのは、私何度も申し上げている、ように調査されている意味でございますので。あの私その調査されている意味で申し上げられるのは、あの今お話した通り。あの出入国在留管理長本庁とも相談しながら、本日の結果をお伝えしているということでございます、うん。ありがとうございます。もちろん調査を受けている意味でやることは理解できますが。 あの国会としてもまた目的次の合議制度の立場からしても事実を知りたっていうのもあると思うんですね。そうしすると事件、えー、を開示しないということを、うん、ていうかですね、あのそれ本庁も見てるんですか。その辺については私何と申し上げられません。いいですか。うん、どうぞ。ただ今関連の法案がですね、すぐにてるいるところであ という意味では、今おっしゃった調査を受けているとは、とおっしゃったりです、ね、これ我々としても、国会としても、この法案の真に重要な課題である、あの、問題なんですね。そうすると、いくら調査を受けたことは て, いつついてるかを受ているかを受けていとかていているかを受けているかをいかをいるかをいるかをているかを受いるかを受いこかを受でているかを受けている が出ると思いますですから、少なくともいろいろと今日お答えいただけるようなことは、ないお答えいただかなければいけないし、と思います。今も福島議員からの質問をしたが、東京で見ているかどうかもわからないですかかわらないということになくてお答えできないということです。私ども、調査を受けている意味ですし、報告書そのものについては、私どもが作成しているわけではないので。 それに関連することについては、私のとからお答えできないということでございます。あの、うんはい、報告書を作成するのは本庁だとしてもですね。あの、医学の皆さんたちはあらかじめ事実を知りたいと思われると思うんですね。私たち国会議員もあらかじめ事実を知りたいという風にも思います。ですから、あの報告書を書のは本庁だとしても、あのビデオを。 例えば客観的な事実ですから、あるとこ度から見分いるかもしれませんが、それは客観的な一つの実証というか、まあ要は一つのものなわけですよね。そうしますと、あのぜひあのここで申し上げるのは、ぜひ相手していただきたいというふうに思っているんです。先生どもの、あの 先, ほど先生方のおっしゃっていることは、よくあの理解できる。申し訳ございません。あのうん、私どもといたしましては、 あの本日はですね、先ほど申し上げたとおり、ビデオの開示については、ご安全の理由から、本日はちょっとお認めすることはできない、それから、えっと、それ以外のことについてはですね、私どもは今まさに調査を受けている身でございますので、あの不正確な情報に基づいてお話しすることはできないということでございます。あの質問ですが、調査を受けている身であることと、被害者、遺族からの、 要求に応えないときにどういう論理的関係があるんですか刑事事件でも何でも、はい、あの例えばその警察の捜査を受けている、そのことが被害者と示談交渉したり、示談交渉の前提として、被害者に謝罪したり、事情を説明したりすることは、何ら矛盾がなくて、あなたたちが本性から調査を受けているかどうかなんて、私は知らないですよ、関係ないですよ。被害者が現実にここで求めている 別に不確かな情報を説明しようなんて言ってません。確かな情報を説明すればいいんじゃないですか。確かな情報であるそのビデオを返せすればいいんじゃないですか。本性に止められているというなら、そういうふうにおっしゃってください。どうですかあの先ほどから申し上げております通りですね、あのビデオについては、保安上の理由からあお示しするわけにはいかない。そそれれからそれ以外のことについては 今、私ども調査を受けていて、事実関係その他についてもまだ確定しているという段階に至っていないので、その段階でお話するわけには、ご説明するわけにはいかないということでございます。いいですか。入会の難易度について、私たち弁護士会で申し入れれば、いつも見せてくれるじゃないですか。私は名古屋入会に行ったことないけど、都市区とかあの東京入会に来てますえっ、ー、とそよ、えーと 単独室だ単独室も含めて見せてもらしてますよ。国会議員の先生方だって、視察で行けば、あるいは事件が起こった直後に行ってみてますよ。あと、いろんな裁判で、その単独室も含めて、ビデオはいっぱい公開されてますよ。今更、何の保安上の理由があるのか、ご説明ください。保安上の理由としか本日は申し上げられません。さっきも同じこと言ってましたよね。の、はいはい、の件で安理由とい う, ふうにおっっしゃって、はい 抽象的じゃないか、具体的に説明してくれって言ったら、はい、考えを変えて、録音させてくれたじゃないですか。考えを変えたということではなくて、ねいや、さっきそう言っき言てましたよ考えを変えたということではなくてですね、あのいろいろとお話を伺った結果として、えー、と本日、先ほどまでの話を変えてというふうに申し上げましたです、はいはいはい。であれば、もし突然ですね、あの自分の思いつきりで考えを変えたということではございませんいちゃんとこちらの言ったことを聞き入れてくれたから、はい、私はありがとうございましたと言いました。はい 同じように局長がおっしゃっている保安上の理由は抽象的で具体性が全くありません、今私が言ったように、そんなものが保安上の理由になるわけないんです、今までだって見せてるじゃないですか、そういうふうに言われて、それでも考えを変えるつもりはありませんかああありりりままませんにががし年名古屋検出事件というのがありました 私はもうくまった人の午後の中にまで、あのってしばらくそ こ, こにいたんですよね。で、うんまあ、非常に不幸な事件だったけれども、むしろご論理、看護法法の活性においている場合、日本の強制の仕組みがあの非常に前進したというふうに思っているんで、すねつまり、名古屋ティン事件を始めとしたことは、ザメなことではあったけれども、しかし、強制がありまの強制が。 頑張っていろんなことをやってらっしゃいますしあの、非常にあのそうな事件をきっかけに、むしろみんなで努力するという形で、完、ま、全、あ、に関係がされたことは良かったので、その後の調整の経験も良かったと思っているんです。で今日ですねあの日に出てううのはあのんあ 名古屋ペス事件報告報告の中まででしたですから、あのぜひあの局長、市長いかがでしょうか、むしろですね、非常にかあの防御的に対応することの方がよくないというふうにあの思うんですね。ぜひあの、国会議員で下見に行ったときにあの、見させてもらえないということはないので、それはぜひ、あのえー、検討してくださいというふうに思っています。 島先生のおっしゃっていることは私も今お聞きしました。なので本日についてはお見せできないということでございます。なぜ見せられないのか？安全上の理由でございます。国会議員にも見せられないですか？はい。なぜ？あの安上の理由でございます。遺族には見せられるのに国会議員に見せられないというのは、ね。遺族の方には特にですね遺族の方のその心情に配慮して。 本当に今日はあのそこは真摯に検討いたしまして、ご遺族の方のみであればお見せする用意があるという結論に達したということでございます。ご遺族の気持ちに配慮すれば、保安上の理由はなくなるんですか。あの保安上の理由よりもご遺族の気持ちがですね。やはりそこはあのお見せするべきであろうということでございます。国勢調査権よりも保安上の理由の方が大きいということですね。あのそこの部分については保安上の理由が大きいということでございます。 でっってよく覚えておいてくださも、ね、しかして例えば、公務員会などの視察とかはですね、ご存知、公務員会等 の, の視察だと、あの私たちは原生特許にもいろんなところにも全部、そのままのところを視察できますよね。原発だ っ, たどこだってあの、中央請求室はじめあの、中の管理日まであり、あいあるところに行は言っております。えですから、あのそういう扱いはあの、ぜひ。 ちょっと本日も考え直してほしいと思います。今日はダメで、あとから、い1週間後には保安庁の理由がなくなりましたっていうのもありえないと思いますし、一回で、視察に行くよに見せないっていうのは、あのやっぱり理由はあるんですね。で、そういう宣伝を作りたくないと思いますし、遺族 の, の心情もそうですし、遺族の心情からすれば、ちゃんと見てほしいというのうに思ってます。 先生のおっしゃっていることは私しっかりと今お聞きしております他方でやはり私の答えもですねあの同じことを繰り返させばおりませんえっ、ー、とそれにちょっと話あの変わりますけどあの、まあ、先ほどのお答えで、えー、と遺族にはその石破さんの一旦拠出を見せるということ遺族のみには見せることころですけど えっ、ー、とその意味は今日貴族三人いらっしゃってますけど、三人には見せるべいうですか。はい、えっ、ー、と個人の友人でまず、えー、ま あ, あのお母さんから印象もらっているマン、えーま、さんはどうなんですか。こちらあご希望があるということですか。はい。それは今ちょっとご本人にも確認をしていただきたいんですが。 マケさんも一緒に入りたいかどうか、入っていいかどうかを2人にて、まままままま、で, で、あの、それについてはどうですかあ、ごめんなさい、通訳してください通訳しないと分かんないけどねですか。答え、どういう答えだああ、あの2人はあのいいですけど、一緒に入りたいですけど。 申し訳ないんですが、ちょっとお時間をいただけますでしょうか。じゃあごめんなさい、あの準備がです、ね、あ, ありますんでいやいやあので、今3人のところが4人になるというわけですよね。いや た, ただえ、ごめんなさいあの、それだけじゃないんです。弁護士とあの通訳のミリヘラさんも一緒に入れてください。それがあの遺族の希望です。ちょっとこれ聞いて弁護士と みんなで一緒に入ってあくる。 例えば一番もあっていで短いいいうう一番てっでででややりり状況あのすごくして出らっ先生あの、えっと、今のお話ししっかり出たまりました。人数、それからご家族の思いだということもしっかり受け止めました。 実際のところですね、少, 少なくとも今、私ども3名の方といのはそれ以上増えるということでございますので、のその辺についてですね、しっかりとこちらをちょっと取材 し, し,、はいねえっと、して、本当にの仕事の役割ができたので、短い時間で結構です。入れ替えても結構ですし、よろしくお願いします。 判断するように、名古屋議会に指示したって、どこ か, かあの報道で流れてたんですけど、えー、そのことも含めて、遺族の意思であることを前提にご検討ください。あのどううぞごくださいいいす 申し訳ございません。えっとですね。あの、この話はすみません。今までしっかりお話しすればよかったと思ったんですが、あちょっと仲間方を疑うような言い方になるので書いていたところなんですけれども、正直申し上げてえ、今やっぱりコロナの感染が非常に恐ろしいことを、私どもものすごく危惧しております。本来であればもうあのご家族の方も含めてですね。一人も実は入れたくないというのが正直なところでございます。 でそここの部分について相当悩みましたこれはあのご案内のとおり、今あの、えーと、私どものみならずです、ねえーと、どこの入管の施設においてもです、ねあの、視察をお断りしてりいるというふうにあの私ども承知しております、それから、あのー、結局、今、愛知県は緊急事態宣言が出ていて、正直、かなりあの広くなってきているところもございます。 で保安上の理由も当然あって、それに加えてこの話もあったものですから、そ こ, こからの相当、真摯に検討させていただいたと。で、やっぱりどなたも入れないというのはです、ね、そのご遺族の方々の心情に配慮したときに、それはいかがなものかというのが正直なところでございます。ねご いるほど。<音楽><音楽><音楽> あ、あんでそうやっていつも話変 え, 変 え, 変えて変えて話をのいているんですけどちょっとじゃ、ね、最後、うん恐ろっとはいは話を変えているわけでは全くございません。あの今お話した通りですね。 保安所の理由は当然あります。それに加えてあの、コロナの状況もあるということでございます。ということで。 あのご家族、お三方いらっしゃるという話は事前に伺っておりましたので、なんとかそこはその入れないかということで、我々検討いたしまして、場所その他、いろんなことについてですね事前に準備をして、今、お三方のみはあのご案内するとい う, う体制をとっているところでございます。であの今ここののの場ででですねその幼なじみ方といいう話が出ましたのでそこについても お一人だけなら何とかなるだろうということでですね、4人の方まではお、あ、認めするという結論に達しております。以上で す, いい、şey です。またし 終わりどう、はいえっと、いうなと で, いいですよか 私はそれでいいです。<音楽><音楽><音楽><音楽> みんなであのみんなで入らなかったら私たち大変になります。まああ の,、ねまあ、あの午後に記者会見があるので代理人の立ち入り付き添いを拒否されたので今日は中に入れなかったというこういうふうに公表します。そこはあの先生方のあのこちらのお立場でご自由ですのであの私の方から何とも申し上げることはございません。はい。一ついいですか。もう一応お安の理由のあの官庁の言うと信じですよ。 ただ、先ほど福島議員も出されてい、今まで我々、国会議員が許されたことはなんですよ、ね。そうすると、万丈の理由として、また我々が入れないというとことは、国会議員は万丈の危険性があるとこういう理解でよろしいですか。私の方から、そこは何とも申し上げられません。何とも言えない。はい、つまり、何とも言えないということは、否定をされなかった。 そこはあの私の方からですね。あの先ほども話しました通り今回の件についてはあの今えっと TPP 再宣言が毎月も出ていることもそうですし、今あのあらゆる入管施設においてやっぱりコロナ禍が広がっているのでお断りしているとそういう状況もあるというご説明させていただきましたので、もし自分の始めに突き刺されたのは本場の理ですよね。え最初はですね従ってその皆様方をですねあんまりそういう風にしてなんか。 あの疑うのもよろしくないかなと思いまして、まずはとにかく、万丈の理由が一番大きかったので、その話をさせていただいて、それから加えて、ですねあのその他の理由についてということですいません、ご説明したので、しっかりと伝わってなかったかもしれませんが、私ども今、調査を受けていると、当然、そのビデオ の, あの資料についても、のの先生がまさにおっしゃっているように、のの調査をする上での大切な材料の一部ですから。 私どもの方からですね、お見せするわけにはいかないということでございます。調べを受けているんですね、ごめんなさい。いや、誰の調べを受けていても関係ないですよね。あの名古屋入管の知っている事実だけを話せばいいわけですから。名古屋入管の知っている事実が果たして事実としてお示しできるかどうかというのは今問題でございます。なんで事実は示すっていいじゃなのですか 事実究明するしたり、事実を知るにはさまざまな方法があると思うんですね。まあ、あの、現実で言えば国会の国政調査権もそうかもしれません。裁判もそうかもしれません。あるいは、まあ、ジャーナリストや、あるいは弁護士、当事者におけるある種の視察をそれに資するものかもしれません。でつまりえ、今日から今、調べ て, ているからということを理由には、他の全部を拒否するにはならない。 本庁の今、調べを受けているからということで、したがってその状況において、事実が何であり、どういう対応結果であったのかということについての認定がまだなされていないということで、そこで私どもが、私どもだけの判断で、こうでございますということをお示しすることはできないというのを、最初からお話しするということでございます。がは物証ですから 何もあの付け加えても聞いてもいないですね。それの提示ができないというぐらいはやっぱりわからない。あのそれは今お話した通りで、あの保安上の理由が一番大きいことでございます。はい、でも遺族に対しては保安上の理由よりも遺族の心情を重視してその居室は見せるんでしょ？ビデオが。それはあの部屋の話でございますそうそうそうそう。ビデオの話は保安上の理由が大きいのでそこはご遺族であってもお見せすることはできないというふうに申し上げます。 同じですよ、ね。そこの部分についてもまさに私のほうからご説明はできませんが、はいはい、保安上の理由じゃなくて、そこに写っているウ島さんが苦しみながら助けを求めているのに、助けなかった入管の姿が遺族に見られるのが、そして多くの人に見られるのが怖いでしょ。 私どもの方からは今の先生のお話については何とも答えそれ以外に何の理由があるんですか私どもの方としては先生の今のお話についてはそれ以上何とも答えします私はそういうふうに理解してますよ遺族先が先生がどうご理解するかについて私がそれがおかしいとかおかしくないと か, とか申し上げますもう一度要求します、はい、教室を弁護士国会議員立ち会いの上で見せてください、はい、そこについては本日はどうしてもということであればそこはあお受けすることはできません どうしているっていうこと、ちょっと言ってることうよくわからないけど、国会議員の先生方この後で、また。あの、視察が入ってるはずです。それはもう別のグループだから、少人数だったら見せられるんじゃないですか。あの、保安上の理由があって、お見せすることはできません。はい、保, 安上の保安上プラスコロナだったじゃないか。はいはコロナの理由もございます。はい。言ってることが支離別裂なんだけど、言ってることがどんどん変わってますよって遺族も言ってましたよ。 あのすみません、先生が今何をおっしゃられても、私あの、同じことをお答えしているつもりでございます。同じことっていうか、中身のない回答を同じことを繰り返してるだけでしょう。先生がどう取られるかは、それは先生次第でございますので、当たり前でしょうか、はいはい。もう一回言いいます弁護士の立ち代理人である弁護士の立ち会い 認めてください。認められません。なぜですか認められません。なぜですか先ほど、人数ということをおっしゃったじゃないですか、4人か法人か。で、国会議員で視察できないというのは、を作りたくないので、粘りたいわけですが、しかし、すり出したの人だけであの、代理人が見られないというのは、残念なので、例えば、ちょっと1人でもですね、代理人に入れてくれませんか そこはもうあの難しいです。人人ににななる か, 5人になるかな理由は、なって先ほどコロナで人数とおっしゃったでしょ4人なら い, いんですかあのコロナで人数の問題もございますし、保<笑>安上の問題もございます。ただですね、はい、お皿、ごめんなさい、お皿休みはいいけれど、なぜ代理人はだめなんですかもっと言えば、なんで国会にはだめなんですか先ほど4人なら OK ケー言ったわけでしょじゃあ4人目かあの5人目かあの代理人を入れることがなぜ で, できないんですか なぜ幼なじみは保安上の理由がないのに、代理人国会議員は保安上の理由ののの方上の理由がないとは申しておりません。幼、うん、なじみの方も含めてですね。うん、それのなら、相手 の,、はい、あの許容範囲があるかだでしょう。その中に代理人を入れてくれっていうのは、なぜ見ていただけないのか、うん。そこの部分については、あの先ほどお話した通り、保安上の理由。うん 及びコロナのあの、ことだというふうに、あ の, の、ご理解いただければと思います。やっぱり、せっかくで、ご本人たちも受けでめて、があって、ね、今日、わざわざ入管に来られたわけですよで、あの、私たちは、あ私たちは、というか、まあ、国会議員なので、視察をしているんですけれど。まあ、ご本人たち、いつ、いつ、あの、来られるかわからないっていう状況もあると思うんですよね。本国から来られてるから、だから、その時に、ぜひ一人、あの、参議弁護士はいますが。 来人弁護士をつけて今日見させていただくことはできませんか？できません。あの四人以上は絶対に無理なんですか？プラス一人でもダメなんですかす？できません。じゃあね、四人の枠内で相談して人選を相談させてくれませんか？できませな ぜ, なぜ？もうそこはダメです。四人の枠内で相談私の先ほど申し上げたことをちょっ四、はい、人の枠内で、はい。 4人しか認められない理由はコロナだったと思います。私は4人しか認めないからです。4人しか認めません。4人を認める理由はコロナのことだったと思います。で、そのことについて弁護士は絶対に排除しなきゃいけないってことなんですか？弁護士を誰かと交代して弁護士を一人入れることができないというなら、その理由を具体的に説明していただけませんか？あのごし、あとごはのご家族についてはですね。 あのまさにそのご遺族の心情がございますので、そこの部分については、最初のお話した通り、今回はすべて、えー、あの実は難しいですというふうにお答えをしたいところなんです、ただそこは本当にぎりぎりのところま で, ないで、よあのギリ私、ぎりぎりだから、認めたってそんなこと、言われることでもなんでもないよ。い あのギリギリのところまで考えて、ですねやはりそれはご遺族の心情を察して、ご遺族については入れるべきであろうと、そうすると次にご遺族の範囲はどこになるだろうかということになって、ですねそこは当然、その妹さんお二人はそうであろうと、それから旦那さんもそうであろうということで、プラス、幼すね、あ の, そ の, 幼馴染の方は親戚だというふうに聞いておりましたので、そこの方もぎりぎり致し方ないかなというふうに。 あの今、先ほど相談をして、ですねそこまでお入れすると、したがって、3人だからいい、4人だからいいということをし申し上げているつもりはございません。ただ、われわれ国会議員が排除されたの理由はコロナだとい、ね、あのは、すみません、はい、先生保安、保安上の理由に加えて、コロナでございますい や, やっぱり保安上の理由はあるらです、ね、<笑>明らかに保安上の理由で国会議員を排除した、そういうことなんですね。 道理的な結論はすみませんあの、私が説明した通りでございますので、はい、説明になってないんです。それは先生がどういうふうにおっしるかというは、こちら側、みんなそう思っている、はい。先生方はどういっる か, はか皆さんだっ て, っ て, っての心の奥ではそう思っているんでしょ。<笑> 今日そういう風にしてりませんので、別にあの映像を撮るとかっていけではないんですけれど、もしかし、えー、やっぱりちょっとあのま、あのま今日は今交渉の段階ですので、ま、ぜひ非認めてくださるように、あのある程度本当にお願いいたします。こういう面はあまり作りたくないとか思っているんですよ。今まで拒否されたっていうことがないんですから、ね。で、別にあの何かこう今日映像を撮りましょうとか。 うんうん、私の回答は同じでございます。ちょっとごめんなさい。 何が起きるのか、何<笑>があきてるのか、何<笑>が起きてるのか、何があるのか、いるのか、があるてるのか、何ているのか、何があきてるのか、何がているいるのか、何があるのか、何が起きてるのか、何が起きてるのか、るのいるのがあるのか、何が起るが起きてるのるのか、るのが起きるか、何る何るか、何いるのがあるのが起きるか、何る何るか、何いるのが起きてるのか、何が起きてるのてる 保安のなんであそ 何を言うかというと、私、うん、は何を言というと、私はいうと、私はいとい、私は何ですかでちょっとまずそいですか、い 答えられないですね、内容は。ワヨミさんから質問が2つありましたので、私の方に代わりに伝えます。え1つ目、えー、お姉さんが亡くなってから2か月も経つのに、まだ何も出さないで、しかも今日もこういう形で、 えー、あの制限をつけてくるのはなぜなんですかという質問が一つです。あまあ、いいや。じゃあそれについてどうですか。それについてはあの先ほどからお話している通り、現段階で確定していないなしくはなしくはあのなしゅ内視は生活の情報に基づいてご説明することは適切ではないという判断に基づいております。ちょっと制限っていうのはあの教室の見学も含めて。 入トライッの制限をつけるのは何です何何ですかの形成制限についてはもともとご安上の理由があってそれに加えて今コロナ禍の話があるとしたがって本来は全員の方々について居室への入室はお断りしたいわけですけれども今回はご遺族の心情に配慮して特にあのご遺族の方のみに疑問を認めしようかということでございます。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 で、説明します。えっ、ー、と、次の質問です。えっ、ー、と、これ、小歩合さんが言ってるんですよ。和歩合さんは、和歩合さんと、小海さんと、幼馴染のランジェリーさんと。弁護士を一人入れて、この四人で見るということでもダメですかという質問です。そこについては、回答は変わりません。えっ、ー、と、お認めすることはできません。 えー、っともう一度理由あの、私の質問じゃなくて、ワヨミさんの質問なんで、ワヨミさんに向けてその理由を説明してください。本来であれば、ワヨミさん 方, 方も含めて、皆様入るのはご遠慮いただきたいというふうに思っております。に、えーえー、た た, のさんん た, はい、ただ、よろしいですか、はい、ただ、皆様方はウィシマさんのご家族であるという非常に大きなことがございます。はい はい、そういったお立場をしっかり考えて、今回だけは特にですねあのご家族の方はお入れするようにしようというふうに考えたところでございます。はい、それでご家族の範囲としてですね。 えー、とお妹さんお二人はもちろんのこと、お妹さんの旦那さんと、その幼馴染の方も親族であるというふうに伺っておりますので、この4方についてはご家族として、えー、と中に入れるのを特別にお認めしようということでございます。えーと ペ、えっと、ボスと国会議員と一緒に入りたいというのは、あなたたちの意思、ですか物、はいうん、のね、老のね、大物のね、大物のね、大のね、大物のね、大物のね、大物のね、大のね、大物のね、大物のね、大ののね、のの 先生の人は の, の人人はたになるとる思ってた最初にそれがんの気持ちでほど。そうですよ確か 中に入るのは、入たことを全然信用ない信用ないってあの三人で入るのねだから誰か連れてきてほしかったみたいであのお姉さん中で亡くなったから中連れて行って、まあ、あのどどうどうなんていう中を入れるのはいいけど中に入るのは信用ないから誰か連れて行て連れてきてほしいって言ってちょちょっと 重ねてあの全員の面談を要求しますけど、だめですか面談というのはすみませんあ面談間違えたあのあの、立ち入り、いはいそのなくなったところとするわけにはいきません。でもなんかメモが回ってるみたいだけど、なんか変更があるんじゃないですかあす違います、はいあの。私、すみません、局長でございますので、ほかにも仕事をしておりますので、<笑>はいまあ、それはそうです。あのですね あのご遺族の意向をきちんと組のようにというふうにおっしゃっていると思うんですよね。で、あの、ご遺族の意向は今、すごく明確ですよねあの。弁護士も国会議員もみんなで一緒に入りたいということを何回もおっしゃいましたよね。そこはちゃんと聞かれましたね。聞きました。聞いた上えで、お返事しております。遺遺遺族族族のの代代理理人人としてが および国会議員と共とに、教室を見たいと強く要望していることについて、拒否されたことについて、うんえー、強くあの抗議をします、はい、その上であの、やむにやまれぬ選択として、小山さん、小ルさんは、万ンさんが一緒であれば、やむを得ずあの見せてもらいたいと言っているので、はいまあ、全然納得してませんけど、 そういういい形でお願しししますかりまますかこりたそれではあの、えっと、結局、中に入られるのは、えっと、妹さんお二人プラス旦那さんプラス、えっと、幼馴染ののまたないう方 で, そ, うです、ねはい、それではあの、はい、入るのことます前提で応じはい。まあ えっと、それであればですね、すいません、あのえっと、お読み方については、ちょっとこちらで検をさせていただきます。それから申し訳ありません。あの本当に申し訳ありませんあの。疑っているわけではないんですけれども、何度もお話しているように、あの教室の中にはです、ね、物を持ち込むことは本当に認められませんので、そこはのこちらの方にですねあの、携帯その他については置いて い, ていただくようにお願いいたします。 しいすかはい。 話は終わりにして、あ, そっちにってあのですね、えっと、えっと、これからご案内、あの、私から、の、ご案内いたしますので、こちらの方にお待ちいただければと思います。はい。あの、その場に、おいでになるのは、この四人ということです。はい。それからですね、はい、あのあとは、私どもでしっかりと、あの、通訳を用意しておりますので、はい、そこは、あの。ご不安のないようにといお伝えいただきたいと思います。まあ、スタート、それはあ。はい。そのほかに、職員の方もいらっしゃるということなんですね、はい。何人いらっしゃるんですか。 私と含めてですね、こちらから行くのはえっ、ー、と三人でございます。三人。はい。ただあのすいません、教室の中に入るのはですね、先におっあのご説明したように教室の中に入られるのはこの御四郎だけです。中に入らないのはスタッフらと向かいです、ねはねうん。はい、そういうことダメですか。はい、そこはあの。この職員の方三人の誰かと手配していただけません。うん そこはご遠慮いただきたいと。思います、まあ、局長は、決ま っ, ってあとからまた言うのもあれですが、人が一人亡くなって、そのことをとても重要なことだと思ってますし、局長も冒頭、大変重く受け止めていますというふうにおっしゃってたのですが、はい、だとしたら、協力、まあ、していただきたいというかですね、はい、それはそうすべきだというふうに思います。はい、ということで、あのご4方については、あの特段。 この特にですね、お認めするというのが、あのその結論でございます。遺族あの遺族の意思が尊重されていないですよね。あのそこについては遺族の意思の、あの全部あのこちらの方で考えまして、その結果として、ここまではなんとかということが結論でございます。あの、この、この場はこれで終わりから、最後にもし。言いたいことがあったら、あまり時間かけないで、一言ずつ言ってください。です 何、okay. で、okay. okay. okay. okay. アイテムやっているアカネトゥナ、オララ、エモバラウィンティアファネキウィン a ィアンティアンティアン i n アンティアかティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアんティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンテティアンティアンティアンティンティアンティアンティアンテンティアンティアンティア ジーミーさん亡くなっていまのあるの段階で な, なってることはてね、なんでそんなの も, もっと早くなんでそのやらなことなででのやでないのってできああななるの何でっっいきるの何でできるの何でできるの何でできるの何でできるの何んできるの何でできるの何ででっるの何死なきるの何でできるのいんできるのなででいるの何でできるのってしすがしすのいとできるの何でできるの何でで死なの何での何のの何きの何でできるの何のので アカデミーしているだけないけかい、愛のにさん、ケーでならん、エアペアとファッシん、あさだ あらんで。<音楽> 私はそれを見つけたとに、ついて何か問題けたららときううに思います、私はそれを見つけたときに、私はそれをたに、私はそれを見と見けとかで私はとはそのをにますよ、ね、はそれを見つに、私はいまあ多分まだ言いに、たいことはたくさんあると思うんだけどちょっときにって、けときに、とれを見それに、はそ、いはい、れを、はいえー、とはそれにと あの局長に確認なんですが、えっと、金曜日に石川大学議員の事務所から、ウ、えー、島さんのお葬式についての案内をあの送っておきました。ご覧になりましたかはいあの、まあ、お立場上、何かあるのかもしれませんけど、ご参列の招電もいただけなかったんですけど、これはなぜでしょうか あの内容についいてしししっかりと確認をいたしましたまその上で、ですね、えー、繰り返しになって申し訳ありませんが、私ども今、調査を受けていて、事実関係とその私どもの対応その他について適切であったかどうかについて、今事実の確認を進めているところですので、そういった段階であの私の方からですね何か報道を起こすことは差し控えた、そういうことでございます。 あの今日、冒頭、お悔やみの言葉はいただきました。お悔やみの言葉だけでもいただくことはできなかったでしょうかあのそれはしっかりと考えた上で対応させていただきました。分かりました。じゃあ、あの終わりますね。この先生、福島さ、うん、よろしいですかじゃ あ, あの、ここは終わりにします。